まず前回の演習問題解説ですが、えー、配列の基本的な操作。えー、これは関数本体だけ、えー、説明します、えー。PIRA レベル。これはまあ逆向きに大きい方から順にプリントするということで、i を n-1 から始めて0以上である間減らしながらプリントしていくとで。どこで開業するかというのをちゃんとコントロールしないと綺麗、まあ、にできない。 次は、i インデックス。それは、配列 a の中に x という値が何番目にあるか。なければ、マイナス一を変える。で、0から n のとはまだ増やしながら、ai に等しい x があったらば、その i 番目という番号を変える。なかったら、最後にマイナス1を変える。次は、配列の最大値ですけども、max は先頭の要素としておいて、1から n まで順番に変えながら、 が A の間目で小さければこっちの方が大きいんですから入れ直す。最後にその最大を返す。最小も考え方は全くこうなんですね。だから合計ですけども、サムを0にしておいて、全部の要素について足し込み、サムを返す。から風均ですが、それは合計を計算した後、N で割るんですけども、 平均は実数にしたので、返す値はダブル型。それから、割るときもダブルのキャストしてから割らないと、整数割り算になってしまって、切り捨てになってしまいます。だから、p d r ですけども、これは、0から N まで増やしながら、A の I い目をダブル、G フォーマットで出てきます。 それから、次は、終わるの記述の数値を用いた入力ですけども、えー、基本的に、まあ、前回あった RRA と同じなんですけども、終わるときの値、エンドバルというのをもう一つ持っておいて、で、えー、その、上限値、リミより前が小さい間、入、え、力、ー、プロンプトを出して、で、そのときに、いくつのときに終わるかというのをちゃんとプリントした方がいいですね。まあ、このエンドバルを表示しながら、 実行して、キャンフで読み込んで、読み込んだ値がエンドバイルであれば、えー、そこまでのバイルにして、イまで読み込んだので変わります。えー、そうじゃなければ、イを、A の愛番目に D を入れてイを増やすというのは、まあ、この高知のインクリメント演算でやっています。はいえー、次は動的計画法で、ヒモナティ数ですけども、フ、う、グ、ん、31、まあ、31までやれた 30のフィボナッツまであるとして、最初の初期値2つはロ番目と一番目は11。だから2から30まで、フィブの合番目は2つ手前までの2つのは、うん。それからそれを全部プリントすると。で、メインからはこのプリントフィを呼ぶというだけにしてますね。次は動的計画法により自転車問題ですけれども、部屋割り問題と違うのは、 え、釣り線は余分に釣り線を渡したら、え、まあ、トンしてしまいますから、ぴったりになるようにすると。そこで、前回の似てるんですけども、えー、コインの枚数、コインカウントという配と、えー、どのコインを選んだというコインセレクト、用意して、で、イニシャルで全部計算はしてしまいます。これを見てみましょう。で、えー、このメインからは、コインカウントとコインセレクトを、 渡して、それを A と B という配列として受け取って、で、N 要素分を埋めると。i を1から N まで、N の手前まで増やしながら、で、X はちょっつ少ない枚数に1枚を。これはだから1セントの場合ね。で、その選択したこれも1セント。じゃあ、最初ゼロにするというのはどうかというと、えー コインカウントも、ーマックスも最初に測値はゼロになってますから。これで、えー、え、ス一を最初に参照して大丈夫です。それから、次はですね、えー、この5千と使えるかどうかですけども、えー、i が5以上、かつ、えー、5手前の値足す1枚が、えー、この枚数がとりあえずの最大ですから、それも少なければ、 えー、この枚数をいくつとして選択したのはこのコイン。10についても25についても同じようにして、えー、この金額よりも大きい時だけこの手前を、えー、参照するようにすることで、えー、まあ、余分なお釣りは出ないようにしています。で、ここまですると最大値はいつ入ってますから、それを AI に入れて、B の方はトレースバッチの入でから、それに選択したコインの方を入れると。 メインからは、このインシャンで2つのハイレットと CMAX を渡して、初期設定して、それで計算ができてしまいますから、以下、無限ループで、で、えー、数値を入力して、で、0だったら終わりです。そうじゃなければ、その場合のコインカウント、枚数は何枚かというのをプリントします。それから、N が0よりも大きい間、えーその いくらの行為を選択したかというのをプリントして、それからその分だけのを減らすと。最後は0セントになるはずですから、そこで終わるということですね。これは動かしてもいいか。で、例えば18セントだと、えー、115。じゃあ22セントだと、じゃあ四十セントだと、40セントだと、 5と10と25と。そういうふうになったんですね。0を割ると終わります。次は最大老化部分列ですけども、えーまあ、列の与え方は、RI、を使って、えー、読み込むというふうに今回はしています。 それでは、この列、15726349に対して、このプログラムを使ったらどうなるかというのをやっていこうと思います。まず、配列の読み込みそのものは RRA を使って読み込んで、例えばこの値を読み込んだとしますね。次にここで、え i を0から n まで、n の止ままで増やしながら、まあこの一つ一つ順番に理していくわけです。で、え j は0から始めて、あった、長さの、 どんなに短い列でも、1個の数字で長さ1ではありますから、長さ1で、P は1つ手前の数字は誰か。えだ、ー、から、手前の数字はない。ね。長さ1で手前の数字はないというのが最低限の、えー、ものとしてあって、それから今度は、えそ、ー、の手前にある数字について全部、どれに流れるかというのを見ていくんですが、最初の数字は、えー、0番ですから、0番に手前はないですね。 ですから、最初は長さは1で1つってもるわ、マイナス1。それは、ここの連 i イコール連プレイ、i イコール p で実現されます。このループは最初は通らないわけです。で、その次に、どの列が最大かっていうのは、ここで保存するんですけど、これはっとら待てます。また、ぐるっと回って、今度は次は1番のインデックスは5ですよね。で、5は1よりも大きいので、一 の次に5を投げるということができます。そうすると、1の次につながる長さは2。で、次に、1つ手前の、この0番目につながったら、ここは0にします。7も同様で、えー、7は、えー、1よりも大きいですけど、5よりも大きいですから、この2の次につながって3の長さができます。1つ手前は1でしたら、1番が入ります。その時の、えー、3番目のインデックスは2ですけど、 2は、えー、1よりは大きいけど、5、7よりは大きくないので、これらは使われないで、ここが一つ前なんですね。1たす1は2。で、一つ前は、この、この0番がつながります。次は、えー、4番目り出したら6ですけども、6は、えー、5よりは大きいけど、7よりは大きくないので、でこの2の次につながって、長さ3。で、一つと前は1と。 次は3ですけども、うん、これは、えー、5は七は六6は使いませんけど、1と2よりは大きいですから、2たす1は3。それ合1つともる番号は3番ですね。うん、次は4。うん、四つ番目で言うとは4ですけども、4は3よりは大きいですから、長さ、1番も長いものと3たす1は4。で、1つともるのは5。 最後の7人ですけども、この中で、えー、木は全部よりも大きいんですけど、この中で一番長いやつはこの4ですから、4たす1は5。で、1つって回る。で、これらを記入していく間に、一番長い長さの連のものはどれかというのを、えー、ここのところで、えー、平べているので、MaxI はこの番号になったんですね。 今度は最後に、えー、その結果を打ち出すみたいな、トレースバックですね。えー、トレースバックとして、こ、えー、のマックスアイは7か。七から、7の時の値は9。9を打ち出して、1つて回る6ですから、ここを打って4を打ち出して、1つとまあ5ですから、3を打ち出して、次は3ですから2を打ち出して、次 は, して次は0ですから1、えー、を打ち出して、次はもう回らせてきたら、それで終わりです。 こういうふうに、トレースバックでは逆向きに打ち出して、えー、実際の長い列は、1、2、3、4、9になっている、それを逆向きに打ち出して、割、えー、るという感じのわけです。一、え、応、ー、実行例を見てくださいね、えー。で、値は、長さで、1、5、7、2、6、3、4、5、 そうすると、えー、この9423っていうのは、必要とされているわけです。